なんだよ来週来週には必ずもう勘弁してください。 兄貴はあ、す, すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなって気にするなって言ったろう、信じ。はい どこのやつらなんだその取り立ての相手はすぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ ?2 億です。取り判って約束になってますから。 うちには一億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前、相変わらずそっちの遊びにはまってんのかへへへ。<笑>兄貴もたまにはどうですいい店、紹介しますよ。 取り立てが終わったら飯でもどうですか悪いな今夜は…あそうだセレナに行くって言ってましたねああ飯はまた今度なちょっと寄ってきませんか 来ました兄貴ここの誤解ですよし入ろうああんたら夜遅くに悪いな道島組の気流だいやまさか気流さんがじきじきに要件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ明日 明日まで待ってくださいお願いします夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえなそれにできねえ約束はするもんじゃねえすみませんでもそこをなんとかおいいい加減にしろよ殺すんですか何道島組っていや回収や殺しばかりやってるところじゃないですか金払わない奴は見せしめにされる 皆そう言いますよあのなそんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ<笑><笑>金は払わないって言ってんだならやるしかねえだろうがよ もう勘弁してください兄貴回収しました約束の額だ悪く思うな兄貴ありがとうございましたでもこれでついに気流組の立ち上げですね 風間のお親さんも言ってました兄貴になら安心して組任せられるってまだ決まったわけじゃないあんまりはしゃぐなよはいそういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね今日は裏口からしか入れないみたいですよ展開地通りの小道入って奥の階段2階です分かってる俺 しばらくサツの連中が来ないようにここで見張っておきます半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます安心してくださいああ頼んだぞセレナなら天海市通りの小道入って奥の階段2階です おおおお何やってすまん す, すまんで済むかボケ 何もんやお前見とったでキリュちゃんあ兄貴キリュってあのそうやドウジの竜リュウキリュカズマちゃんやお久しぶりですマジマの兄さんよせよせお前組立ち上げるって話じゃないがい そうやそこの店やったなお前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええー、女らしいのうみんな言うとるで一度あんな女こましてみたいってねそれよりこなほうどないしようかすんませんまさかキリュウさんといやいいんだ甘いなあキリュウちゃん まやけじめはしっかりつけんとまだまだいくで何その辺でお前のためにやっとんのやろうがもう十分ですから<ス>ほう ええー、わお前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんでゆう、hey. hey. はいはい覚えておきますでもうんでも何や俺は俺のやり方でやらせてもらいますふん<笑>どんなやり方でやるっちゅんや 俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます何や踊れは俺に喧嘩カ売っとんのかええやろいちやっとるが い, いえ兄さんとここで喧嘩をする理由はありません筋が通らねえよっしゃこれで俺と喧嘩する理由はできたな 俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります何やとこんじょあんねやったら殴り返してくげ<笑><笑><笑>これで気は済みましたか その強がり、どこまで続くかのうーーアホくさ筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか痩せ我慢っちゅうやつや。 世の中筋の通らんことばっかりやそんな意地張っとったら体が持たんでどう取ってもらっても構いませんですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません何があってもかええふん<笑> お前のその覚悟見届けさせてもらうで四六時中ずーっとな、ね、何でももし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるかその時になってみないとよっしゃほらどないしてお前をマジにしたるかさっそく作戦会議せないくでよおマらへえ ワクワクするで。